はい、富士です。燃、え、焼、ーまあ、1億円の治療院生態の作り方って話をやっていこうと思います。はい。えっと、まあ、なんでご話をするのかなんですけど、まあ、いろいろな場所で、えー、まあ、私自身お客さんで多分1万いったら2億ぐらいかな。2億かと。 まあ、それぐらいの年少になられた方がお客さんの方でいらっしゃいますと。で、えっと、そういう方の話とか聞いてると、絶対にこう、治療院とか生体院で2億まで行こうと思うと、結局、他店舗展開っていうものを絶対やらないといけないんですよと。そういう話になってくるんですね。で、そうなった時のポイントって何なのかって言ったら、まあ、一番大きいのは、一人でやってるかチームでやってるかの違いになってきます。はい。で、この年少1億円の治療院を作るためのポイントはズバリ何なのかって言ったら、まあ、チームで一緒に、 働く環境を整えて、えー、そういうふうな優秀な人たちと一緒に働ける状態を作るっていうそういうふうな内側のですね、まあ、マネジメントとかの内部のシステムを作り切るってことが実は年少1億円になるための条件だと私これってすごい矛盾してまして例えば富士塾とかでね0から100万まで売るのは本当にマーケティングとかリピート能力だっていう感じなんですよ。で1人治療院さんで、ま 複数僕らの400万とかかな、月賞、400、百0 0 600、700万ぐらいまで月賞上げられたと思うんですけど、そうやってでもやっぱり、まあ、基本的には長続きしなくて、なんでかってさ、一人でやってるんで、まあ、たまたまこう大きなキャンペーンが当たったとか、何かこ回数計の売り切りのセールとかであれば、そういった形でいくと思うんですけど、けどそれを、まあ要は年平均で見たときにずっとその数字にやろうと思うのであれば、そこに必要なものが何なのかって言ったら、まあ まさしくですねあの、人と一緒にどうやって働けるのかっていうふうな、あのまあ、マネジメントに関するような話じゃないのかなっていうのは個人的に思ってるんですね。で、その仕組みを作って、えーまあ、いわゆるミッションだったりとかを定めて、人事評価システムとかに入れ込んでいくということが、まあ、できるようになれば、方向性としては年少1億円が狙えますっていう話なんですね。はい。なので、年少1億円の治療に作るときのポイントは、 あのまあ、今までとやってきた働きかける方向が実は全然違うんですよっていう風な話をしないといけないです。で結局は今まではチラシ、リピート、ホームページで集客、集客、集客リピート、リピート、リピートっていう風にやってきたと思うんですけどここからは1人じゃなくてチームになる明確な理由これを経営者がトップの人がいかに見いだせるかどうなのかっていう話になってきます。でそこで まあ、そのチームである理由だったりだとか組織になる理由が明確にあるのであればあとはその思いを形にして い, るいわゆるですねそういう報酬体系とかえ評価制度に落とし込んでいくってことをやっていくと。であればそこにえ人が集まってえ人が評価されて人が育成されていくっていうふうなまあそんな仕組みが出来上がってくる ですよってそんな流れに実はななってるわけなんですねなんでこの話なんでするのかなんですけどねやっぱこう富士塾とかレネゲドクラブパートナーとかやっぱ進んでいくとお客さんがやっぱり月収、まあ、100万円も超えてくるし200万300万って超えてきたときにじゃあどうやって次に進んでいくのかっていうときにあの皆さんがねマーケティングをまだ頑張ろうとするんですねつまり販売販売販売販売販売で販売がいらないのかって言ったらいるんですよでポイントは何なのかって言ったらえっと自分の いわゆるやってる業務の中身とかの中身をそのマーケティングからあのそういうようなマネジメントとか人に関する割合をまあ増やしていかないといけないんですけどそれが昔うまくいったやり方で例えば一気にね3ヶ月で100万とか売れたからその100万売れた感覚をずっと思い出しながらずっとまたグッとねマーケティングえ集客リピートの回数券の販売とかっていううになってしまうと要は実は あの先にに進めてななないいとい う, ふうな形に陥るわけなんですねでもどこが境目がどこかわからないしどこからじゃあそういうふうなマーケティングをやめてマネジメントの割合を取り入れるべきなのかって判断が基本的にはまあ難しいわけなんですね。はいまあ、なので、えー、これはまああともう一個はその事業規模を実際に人と一緒に働くとか成長させるってことをやったことがないと、まあ、基本的には全然わからない状態になると思うのであのそういうね あの経験とととかかがあることもすすごいいポイントなななんじゃないのかなと思ってますそしたらまあいろいろ長くしゃべっていったんですけど今日の話は年少の1億円の生態院とか治療院を作っていくためにはどうすればいいのかっていうと、まあ、実はマーケティングだけじゃ足りないんですよマーケティング以外にマネジメントのいわゆる経営の中に取り入れていってくださいって話でしたのでぜひとも参考にしてください、はい、面白かった方はいいねとかチャンネル登録をしてください YouTube の下のリンクから私たちのですね えー、経営のノウハウとかいっぱい公開してるので一番下のリンクますぐ見てみてください。以上です。